こんにちは、藤井です。す。セミナーやります、えっと、今ね医療業界ってやっぱりコロナの感染者数が爆発してたりだったりだとかあとやっぱり病院とかから皆さんやっぱりね県をまたいでの移動だったりだとか何かそういうふうなセミナーに参加したりとかするのかやめとけっていうふうに言われてるみたいだと思うんですねひ、えーまあ、いてはですね、まあまあ、独立会議のセミナーなんですけれども、まあ、自分がですね独立会議するなんてこのコロナのご時世に治療院経営なんてできるかいなっていうふうに思うかもしれないんですけれどもできるようになったんですね何が一番すごいか にネットで集めれるっていうこの二点やわ。まあ、はっきり言ってコロナ後は。で、うちの会社は今まであの日本の千箇所以上のですね、えー、まああの生徒、生徒さんたちにですね、自費でので自社治療の独立開業っていうのを支援させてき、こうさせてもらいましたけど、まあコロナでもさ、年経ったでしょ。 第8波で感染者数減らないでしょまだ減らないでしょ。これまた葉っぱ上がって波上がってピーク来てまた減っていってという形を繰り返していくと思うんですけれどもうちもでもね3年でコロナでどうやって勝てるかっていうようなノウハウが完璧に完成したんですねでそれをなんとですね講師私藤井翔子がですね直接 えー、この動画を見てる方にですねお伝えさせていただこうというふうなものが今回の藤井商太の独立開業セミナーというものでですねもう前回もめちゃくちゃ好評でめっちゃたくさんの時あってめちゃめちゃ多くの方がですね、えーまあ、入塾されたりとかっていう形をされてるわけなんですなんで医療業界の中で今ステイやと責められないとけれども自分自身の熱い心があって何とかしたいなこのコロナの中でもやっぱり頑張りたいな勝ちたいな経営したいな独立したいな えーまあ、独立開業して自分の夢叶えたいな、自分のちやりたい治療やりたいな、収入とか時間とかもっと自由にしたいなと思ってる方は、やっとこのチャンス来ました、お待たせしました、できるようになりましたので、ぜひね、来てもらって、まあ、直接藤井がどうやって勝つのかっていうふうなロードマップしゃべるから、ま、た見てみてほしいな、聞いてみてほしいなとほんまに思ってるんですね。で、はい、で受受けけられれます Zoom で受けられるかかのパソコンとか それですぐ受けれるので、あのノートとペンを持ってしっかりと集中してですね、受講していただければと思っておりますので、えー、またですね、この YouTube の下のリンクとか、このお手紙も一緒に詳細貼っておくんで、3日間のみのお申し込みになっているように、今すぐ下チェックしてですね、来てほしいなと思ってます。で、先着10名様の特典には、藤井証子がまとめたネット集客大全っていうですね、ネット集客治療院系でうまくいった最新のやつを全部まとめた本作ったから、それ先着10名にプレゼントしてるんで、無料なんですよ。ぜひ来てほしいです。ちなみにセミナーも無料なんで、 ぜひぜひ来てもらってこのチャンスないと思いますので、藤井はいつまでも登壇しないので、藤井が登壇している間に、ですねぜひ皆さん来ていただいた私からですねさいこの業界ナンバーワンの実績を持っている弊社から、ですねガンガン売り上げもえうなぎ登りの弊社から、いろんなところをねえまあ聞いていただければいいんじゃないかなと思ってますので、下のリンクから詳細確認してみてください。じゃあ、ズームでお会いしましょう。さよなら。